確かかに夢かもしれません少し混沌とした夢という印象を受けますパ、ね、ソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。